今左手にね見えておりますけれども江戸の頃の京橋の義母集はですねこの先のこの後ろ側にですね左後ろに今、えー、過ぎてしまいまして今度はですね右手交番のお隣にも、えー、橋の義母子が残っているんですが、えー、京橋と書かれてございますもともとはここに橋があったんですね、えー、こと橋の名前から地名が京橋となりましたが 京日橋を過ぎますと車はこちらで銀座へと入ってまいりました、えー、これから銀座1丁目から8丁目までの、えー、銀座八丁と呼ばれます、えー、華やかな街を抜けてまいります どうぞ両側ですねお楽しみください、えー、たくさんの広告塔が、ね、ついておりますが銀座と申しますと、ね、もうネオンというイメージも大変強い街ではございますが昔に比べますとこれでも6割まで減っているそうなんですね、えー、昔の銀座はもっとたくさんのネオンがきらめいていたということです